日本人の脳は日本人の耳の鼓膜が震える振動音の波で日本語の言葉を聞き取っています。日本人の脳は日本語の言葉を日本語の音では聞き取っていません耳の鼓膜が震える 振動音が耳から聞こえてくる声の音よりも速い光の速さで日本人の脳に伝わり脳が日本語の言葉を理解していますその後に耳から聞こえてくる声の音が日本人の脳に伝わり 振動音と声との両方で日本語の言葉を聞き取っています。脳が言葉を理解できる同時の速さは音の速さよりも速い1000分の1秒の光の速さで日本人の脳は日本語を 理解でできるのです日本人は日本語を同時に聞き取り同時に日本語の言葉の意味が分かります同時に日本語を話せるのですこの同時の現象が母国語の言葉を覚えるとき脳に起きてくる。 現象なのですこの同時の現象は呼吸が同じ強式呼吸で呼吸をしている国民同士のため同時に日本語を聞き取り同時に日本語を理解でき同時に日本語を話せる光の速さで 日本語のボコッコを理解できる同時の現象が日本人の脳に起きてくるのですアメリカ人も英語を覚えるときこの同時の速さでボコッコの英語を覚えているのです日本人が英語の言葉を 覚えるためにアメリカ人が英語を同時に聞き取り同時に英語の意味が理解できる光の速さで英語を覚える覚え方で英語の言葉を学ばなければなりませんアメリカ人が話す英語を光の速さで 英語を聞き取れ、英語を理解できるようになるためには、アメリカ人の呼吸の仕方腹複式呼吸で英語を聞き取り、アメリカ人の複式呼吸で英語を話せるようにならなければなりません。呼吸の 練習が必要なのです。